本番いきますよーいカメラオッケー音オッケーョンオッケーよーいスタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です今回ですねワンピースカード開けさせていただきたいと思います未開封1ボックス開けますワンピースカードゲーム「ロマンスドーンが発売されましたえー、正直こちら 開けようか迷っております。今めちゃくちゃ人気で超品薄です。税込みで4752なんですけども、アマゾンで約1万円で売ってます。しかも到着するまで1ヶ月もかかったんですよ。やばいよね。今これが欲しかったら店頭で見つけない限りは3つ買えるぐらいの金額を積まないと買えない。そんなところで悩んでおりましたが、開けます。 こちらは初売が7月22日なんですけども、その少し前、7月8日スタートデッキというものが発売されました。もうすでに4つ買っておりまして開封しております。こちら1個約990円。こちらも2倍ぐらい上がっております。早く買ってよかった。 amazon 限定、スタートデッキ、ストレージボックスセット。4つのスタートデッキと、ボックス付きですね。こう、開けまして、カードがたんまりと入っております。3602円で買いました。しかし、アマゾンで同じものを買うとすると、1万円ぐらいかかってしまいます。いや、買っといてよかった。こんなに上がるんだね。ちなみに、これを1個買えば、1セットカード51枚。このカードだけ買っても、対戦はできません。プレイシートというものがありまして、必要なんですよ。もうすぐワンピースカードやりたいって方は、どれか1個買うことによって、まあ、2人対戦は必須なんで、自分用と、え、手 t を2つ買って、 たら戦いつぶできます。ええー、ワンピースのフィギュアがたくさん並んでおります。監督ですね。こちらに入っているカードをある程度いろいろ調べておりまして、今回この写っているキャラクターたちはです、ね。特に欲しいなというキャラクターたちを今集めております。軽く見ていきましょうか。えっ、ー、と、まず欲しいのがこのトイプードルナビ。 違うナミさん、キャロット、ミホーク、ハンコック、オデン、チョッパー、ウルティ、ロビン、ルフィ、ペローナ、バルトロメオ、マルコ他にも欲しいカードいっぱいなんですけどもどうせやだったらなんだやめて眼担ぎも含めて製造りさせて欲しいカードを狙っていきたいと思いますい 開けちゃいますかこれ売れば1万円入るんですけどもプレイ動画を見たんですけども周りにですねワンピースをカードをやっている方がですね一人もいないんですよや、はい、どうしようかなツイッターもねこれのフィギュアチャンネルっていうのを作ったんですけどもフォロワーが全然増やくなっていうことはいというわけでありいただきましためっちゃ入ってる5000円くらいしましたからねなんでこれいる違うなって言いますとボックス購入特典パックというものが入っております先にこれを開けていきたいと思います調べたところキャベンディッシュネコマムシイヌアラアルビダペローナフーズフー というわけこの6種類の中、パラレルカードというわけで、この中に入っているキャラクターのイラスト違いが入っております。先に言いますと、監督今、シャボンディショと2年後に、また会おうぜっていうところでアニメを今、こっち止めております。なので、今やってるワンクリヘントが全然キャラクターし、6種で言いますと、アルビダとペロナです。ペローナがいるというわけでですね、このペローナさん、ホロホロホロホロっていうですね、お化けを出すペローナを出していきたいなと思っております。カード切るね大大事。第1陣。 いきます全キャベンディッシュイケメンキャベンディッシュで裏はこのような形となっております ロマンスドーンというワンピースカードの第1弾です。この後第2弾、第3弾、第4弾とですね、続々と出てくるかと思いますが、この記念すべき第1弾です、まあ、監督もね、今も発売しているポケモンカード第1弾世代だったんで、もう久しぶりにこういうね、カードを開封します。監督もそんなお金持ちじゃないので、多分この第1弾を買うのはこれっきりだと思います。欲しいカードがあれば単体で揃えていいかなというわけでですね、近ク198円、6枚です。6枚入ってますが、ドーンカードが入ってますので、まあ、実質5種類のイラストが書かれたものが入っております。1ボッ ク, ス24パック 入っておりますこの第1話に関しては121種類のカードが入っております。で、この1ボックス144です。ですが、基本は被ってくるので、1つのボックスで買っても全部揃うことは 100% ないですね。またちょっと種類がありまして、特にシャンクスのシークレットパラレル、約20カートンに1枚しか入っていないと噂されているシークレットパラレルのシャンクスがですね、出たら10万円です。シャロックスが出たらやべえ と, と。監督がでね、カード自体の強さ関係なく欲しいなと思うキャラクターはですまずお玉とは桃 ちなみにこの辺、ワノ国ニ編なんで、キャラクターとしては全然監督知らないウルティ、これはリペイント版のフィギュアです、オアハンコク、ヤマト、ヤマトのフィギュア持ってません。え、ウタ、主人公のルフィ、ジンベイのフィギュア持ってません。ミホーク、ここいいよミホーク。ボンちゃん、ボンちゃん持ってません。マルコ、いや、いいね。まだキャラクター知らないけども、なんか好きになりそうなキャラクター、バルトロメオ、あとはクマのベポ、ベポ持ってません。トッパー欲しい。麦わらの海賊だわね、基本全員欲しいね。ナミさん、 ロビンまだアニメに出てきてませんが、おでん、ドドン、この1ボックスで、できるだけ多くゲットしていきたいなと思いますで。他にもですね、カードのイラストがかっこいい、京志郎、これ欲しいよね。ドフラミンゴ、ドンカードのパラレル。今監督がアニメで止まっている、年後にシャボンディ諸島で青のカードが欲しいですね。というわけで、ここからですね、ど ん, どんどんどんどん開けていきたいなと思っております。 えー、カード開封が始めたものですが、よろしくお願いします。えー、こちらですごい、どうやっけるんだちょっと1個目はゆっくり開けていきますね。さあ、最初誰が出るのでしょうか。ボンおぉいいですねーキャロット来ましたキャロットもですね、監督アニメでまだ見てないんですけども、絶対いいキャラクターだよ。キャロット、ありがとうございますえー、続きまして、デン誰誰誰誰誰初期の頃でてきたキャラクター的ね。次今日。あ、ドンペンギンペンギンまあ、知らないんですけども、なんかこのカードで名前を覚えました。ペンギン ドン起きたーいいねいいねいいねお玉が欲しかった絶対お玉ありがとうございます幸先いいね欲しいカードどんどん出てきたよでんゴーマの層これは知らないなでんおきく青おきくのフィギュア持ったなでんあドーンカードですこれが毎回固定ですねこちらとなっております おちゃんこの2枚ありがとうございます次いきましょうサクサクいきましょうこれ24パックあるからねこれどんマンこうかはい次ででんすいません知らないんで次いきましょうはいとスピード、えー、これおたまちゃんですねでンお猫ネコマムシなんか名前だけ知ってるけどもキャラクター知らないっていうどん黒ずみのオロチ知らないキャラクターはもう さ, さっさと次次でンおブルック知ってますよ麦わらの一味のメンバーでんおージンベエ しかも、レアですね。ジンベイのレア出ました。ありがとうございます。ジンベイのフィギュア買いたいけど、高いんだよ。で、ドンカード、次行きましょう。おっ、まる子来た。まる子、かっこいいあたりでございます。次。いん。袋くじゅう。で腎臓悪魔の実。 おーきたーおでんキャラクターカードですかねちなみにこのフィギュアめちゃくちゃ重量感があっておすすめなフィギュアとなっております。でんおーウルティいいよどんどんどんどんと紹介できるとフィギュアも頭ずきする。で、どのカード今回ちょっと豊作ですね。マルコ、おでん。ウルティありがとうございます !4 パック目いや、これ面白いな。でんあ、ミスダブルフィンガー。え、ナ戦ったキャラクターですね。 かぶりましたね。ペンギン。じゃあ、ペンギンじゃない。シャツか。え、ちょっと違うけども、たぶんこれ、2人で行動するキャラクターだと。ああもう、アーロン、ナミとのね、イ ラ, いいのライラストかっこいいな。次。でん。小紫、よし、小紫。和服、いいよね。浴衣、いいよね。和服が着れる世界にしてほしい。次。お熊個人的にすごい当たりですね。ふっとしてドンカード。で、まだかぶってないんじゃないはい、次、5パックでおもちゃ。はい、次、えー。これは技名ですね。 次おつるさんバーっきたかっこいいカードきたイラストがめちゃくちゃかっこいいと言ってた京子郎見てこのイラストかっこいいなこれ当たりですま次はい砂のやつ砂の人砂漠のデザートパーだえっ、ー、とサソリ 次レアかなおー、知ってるよ。体型やばいよね。で、ドンカードとなっております。当たり枠としては、えー、イラストがかっこいい、教師ロ郎が、ね、6パックです。ではあの国編です。やまだかぶってないね、次。小町よ。お玉乗ってるね、上にね。お玉はちょっともう、ラジマ。はい。 フランキー、キャラクターカード来ました。麦わらの一味、フランキーや。やフランキーのエピソードね、結構泣けますね、個人的に。あがり。はい。おおミスタースリーはミスタースリーも好き。ミスタースリーは渡りです。レアの可能性があるキャラクタードです。はい。おおロビンさん、ありがとうございます。ニコ・ロビン来ました。ありがとうございます。かっこいいね。フ, ーカード、はい、フランキー、ミスタースリーロビン。めちゃくちゃキラキラのカード欲しいな。でん。次、おでん。俺の侍になり。俺はお前らがいい ライゾウ、ワノ国です。おえっ、ー、と、ロ、ロ、ロだっけあ、トラファルガーロよし、キャラクターカード。テン。パンク・ギルソン。キットの技カードですね。そして、ドンとなっております。じゃあ、いきます。はい、どうも。さあイってことで、まあ、なんか、この子結構人気って言うんですけど、続いて。ステン。スマイリー。ステン。<笑>これ、忍ぶ。男かもなんかわかんないんですけど。はい。 おお、来たーシャボンディ二2年後にシャボンディ諸島で会おういや、これ、ほんと名シーンだよね、えー。ちなみに監督ですね、このなぜこのシャボンディ編で止めてるのかといいますと、今この YouTube 動画ですね、今20分ぐらいストック感んですけども、それを倒してから見ようというです、ね。じゃないと、もう YouTube 動画全然編集しないんでね、これは欲しかった。よし、編集頑張ろう。 どかっこいときりかまぞうあの国にへんですねはいわあ来たかきたか月光モニアはキャラクターとしてもめちゃくちゃ嫌いなんだけどさ笑い方とか癖の強さはいいよねでドンカルえっいホールデムホールデムはいこちらベラミーベラミアは嫌らいはい、えー、ルディはいジャンバールああてきたはいああこいつも出てミスターワンおっ シャンクスあのね、10万円じゃないけども、超レアっすね、これ。シャンクス相場見て い, い売る気は全く持ってございませんけども、見えからで言うと3000円ぐらい取引されてますね。で、ドンカードと、シークレットレア。ワンカートンで多分4枚だからもうかなりレアです、ね、ありがとうございます。行きましょう。はい。おおバルトロメオ来たーなんかルフィを親分っていうキャラクターっていうのはしてます。バルトロメオ今にも動き出しそうなバルトロメオ。いやいいですねで。次行きましょう。 誰でこれああ名前が思い浮かぶあれ珊瑚礁じゃなくて誰だっけ誘いはい次あ知ってるよこれスクラッチメンアプー手が長いぞのキャラーおっのノ川松はいおおチョッパーありがとうございます虎島編のチョッパーとなっております当たり枠でございますありがとうございますジンベエとかも揃ったくださナミさんとかも欲しいよねはいおおっとめちゃくちゃ狂気すげえなレアカードジャックです知らないんですけどねドンカード まだあるよこれはいかぶったね初かぶりでございます黒ずみ日暮らしあまたまた次もかぶりましたお待ちをお、ま、おおおお連発かぶりかぶりですはいおっとめちゃくちゃかぶりです次もかぶるおっかた被ぶりおな何だこれかぶり爆弾ってことは次のレアカードもかぶるのかデュエス・ドレイクあキャラクターは知ってるはい といううトンカールとなってますと当たり枠、初のなしでございました。かぶりが多かったです。ドン。ベアにかぶったーおっ、かぶりのオンパレード。はい。あっと、かぶった。はい。おこれ初ですね。ベレン。はい。かぶった。 はいラディカルピーで次がでおおナミさん当たりでございますドンはいナミさんナミさんの高いやつは出たら1万円ぐらいするやつがね今出ていますねいやナミさんいいね今回の当たり枠はナミさんとなっておりますはい、はいドンパシフィスタクマの大量生産型ロボットですね次こかぶりましたー、まあ、シャチですねシャチの方かぶりましたアシュラドージ、はい、あっ 前見ちゃいますクロコダイルああサソリじゃなくてクロコダイルクロコダイルありがとうございます伝じろうワの国ですねでズドンカードとなっておりますズドンかぶりかぶりですねはいかぶりあのかぶるなあかぶりはいぶりおおかっこいいやつだドフラミンゴ個人的に嫌いですけどこのカードかっこいいなと思ってたカードですありがとうございます当たりでございますそしてズドンはいはい かぶりかぶりかぶりかぶりうわあジョッパ ー, ーかぶりそしてんドレイク今出たやつがこっちのドレイクですねかぶりがかなり多くなってきましたかぶりかぶりかぶりかぶりいずれも出てないね初ですねワノク編そしてオーバーヒートはこれは初ですね技カードのドラントおっきた ドン来た欲しかったやつ来ました通常はこのドンなんですけどもかなり少ない形でドンカードがありますパラレルといです、ね、イラスト違いのドンカードになってます被り率が増えてきましたねではずですね バ, オファンバの お、これも初。ベルゴ。知らないんですね。はい。お、これもまた初。犬嵐。犬嵐と猫マームシ。これ絶対2人でセットで戦うキャラだよね。続いてまた初のキャラ。黒ずみセミマル。あれ黒ずみセミマル黒ずみオロチと黒ずみセミマル。この2人は関係してるでしょうね。フーズ風ですね。続いて。 おお当たりです歌はい劇場版のヒロインポジションになる歌でございますありがとうございます劇場版も絶対見に行くねどんどん上げていきましょうカブリーシープスホーンこれは初めてですねわざかドカリブを初ですねさっき出た話カブリーカブリーお銀銀絵門ですねあシークレットレアの銀エモ門当たりですねありがとうございますえー、最初からのカブディカブさっき出たね かぶりー桃源白滝おっこれは多分ん初かなおでんの技、はい、おいいねゾロ来ましたいいなカードありがとうございますこれは当たりですねはいおっ桃のすけ欲しかった続いてあとは1 2 3四五、あと5枚あ、はいよっおアルビダ見送ってめちゃくちゃ美人になったというアルビだ、はい、これのパラレルこ の, あのさっきの6枚のやつのパラレルが出てきましたね はい、ババア抜きこれも初かな初おジンベイ。あ、これは当たりですね。当たり。はい。シーサークラウン。これはレアですね。ドンカード。えー、っと、麦わらの一味結構揃ってきたね。あといないのは。ルフィ来てないな。サンチとルフィ出したいな。いきましょう。はい。おっと、またさっきと同じパターン。えさっきと一緒じゃん、これ。はい。オフェーサーエージェント。あこれ初ですね。 カブリーカミホークきたーミホークミホークかっこいいミホークはい初めて買った POP ゾロを打ち負かしたミホークキラキラ光っておりますところミホーク今調べたところですね500円ちょいでしたシークレットレアミホークありがとうございますと残り3パックとなってまいりましたショーはいカぶりカブりかぶりかぶりかぶ ー, カ ー, カ ー, カ ー, カー次だ おーありがとうございます。モンキー D ・ルフィ、シークレットレアに、ドンとなっております。いや、かっこいいね。これが特にね、ルフィのフィギュアで一番好きな。ありがとうございます。これちょっとさ、高いんじゃないかな。あ、これ結構いきますね。ツインぐらい行きます。ありがとうございます。えー、残り2枚となりました。さあ、エンディングが近づいてまいりました。行きましょう。はい。う？日はロケですね。かブリえー、かぶり。かぶ ウルツカムあ、これ、ウルティの技です、ね。ルフィがもう、つき勝負してますね。ありがとうございます。おサン時、当たりでございます。出た、3時ー。おで麦わらの1尾全員揃ったのか ?3 時、ドーン。当たりでございますね。ルフィ、ゾロ、3時、ナミさん出たでしょブルック、ジンベエ、チョッパー、ロビン。うん、いやとなんか忘れてるやつね。えー、<笑>麦わらの一尾ね。女子キャラクターと、マスコットキャラクターと、男キャラクターと、 はい、じゃあ、ラスト1枚いきたいと思います。ラスト行きたいと思いまーす。はい、かぶりですね。最後なんか来てほしいな。はい、かぶりですね。はい、シャチかな、これは。ペンギンでした。かぶりー、かぶりー。おおボンちゃん来た当たりです当たりでございます。ボンちゃん欲しかった、このオカマキャラなんだけど、なんか、ルフィとの友情が熱くて熱くてたまらんのよ。えー、というわけで、次がですね、ドンの前なので、じゃあいきます。で、 アバザカードかーはいどうも皆さんカイドウのスですね雷鳴発見ありがとうございますというわけでドンカードとなっておりますえ<音楽> 24パックでしたか蹴らせていただきました見てくださいこのゴミの山はいすごいですね えっと、ペローナだけですね、ちょっと欲しかったんですけども、出てこなかったというわけでございました。ただですね、かなり欲しいキャラクターが大体出てくれたらいい引きでしたね、ちょっとレアカードを紹介したモンキー・ディール・フィー、恋・ミホーク、キンウィ、ね、劇場版のウター、ドン・カード、バラレット、トフラミンゴ、かっこいいね、これ。 この人類も結構いいと。いうわけで、一番レアリティが高いのは、こちらのシャンプスとなっておりました。ありがとうございます。はい。というわけでですね、ワンピースカードゲーム、ロマンスドーン、第1弾、ワンボックス配布してみました。今後、ワンピースカードに関しては、第2弾が出た際は、またやっていきたいなと思っております。対戦してえなぁ。えー、札幌にお住まいの方、ワンピースカードを買っている方、えー、もしいましたら、戦いましょう。はい。というわけで、この動画は以上となります。また次の動画で会いましょう。はい。お疲れ様でした。 購入させてて い, ただきたい5000円、うん、フィギュアをーカーこの動画時間どれくらい ?20 分超えないこれ。サムネ撮ろうか、サムネ撮ろうか。サムネ撮ろうか。